ツーでーす<笑>つい数秒前までねあの、TA 師団でねテンションのわ訳わかんない状態で<笑>なんですけども<笑>曲の再生もね自分でやる感じなんでございますけども、ね<笑>えー、先ほどねご説明があった通り、あの、かっこいい総踊りをねあの、堂 こ, こに広めたいということであの代表がねあのー、 チームを発ししましてねそんな代表は今日おりません<笑>多分仕事かなんかだと思われますけども、はい、仕事頑張っていただきたいなと思ってますが<笑>えとです、ね、今日はあのああ の, のメンバーとあとはその他のチームさんで、ね、あの踊っていただけるという方々に協力していただきまして本とありがとうございます、えー、こちらですね名前も「情熱」っていう名前なんですけどまあね楽しい曲なんですよですのであのみんな入ってきてよって言いたいとこなんですが。 あの入って来れる人は入ってきてもらってあのできなそうだなって人はあの客席の方で何かこう手をやったりあとおーおおとか何か一緒に言ったりねマスクも解禁しておりますのでぜひぜひね今日この天気のいいロケーションで楽しんでいただければいいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしまますす、えー、そそれれじゃあいきますよ、えー、情熱走乱バージョンそれではります。 はいありがとうございました。